おはようございます。マオです。ちえです。ゆうかです。今日は千葉県にあるキャメルゴルフリゾートでお泊りゴルフです。カタカナ禁止ゲーム対決。カタカナ禁止。はい、お二人にやってもらいたいと思います。ロコ終わりまして、はい、中間表です。チ、はい、ェちゃん5回。はいはい、マオが11回。<笑> まあ、ちょっとあダメでした。 今、ちっちゃい声で言ってたけどラフったアウトで<笑>やばいな<笑><笑>はい、めっちゃありがとうございますぶっちぎってますね<笑> い, ただ い, て い, ますいいだてあ集中力認めてるから。ね。 放中力で効果出てきたんね効果出てきた<笑>動きが変態ね<笑>こういうね、こういう感じでタイムです2 <笑>階行ってるいいね、いいね、いいねここは五で。 上がるところです<笑>マオちゃん、何持ってるんですかチェイちゃんを美しく撮る道具<笑>持ってね、ちゃんとうん、任せて<笑><笑><笑><笑>こんなマオちゃんを撮りたい<笑>、はい、全体カメラマン、マ, <笑>うマンこういう、あ これはなんていうの？い<笑>や<笑>こんな感じなんよ。テルテルテル。わいいねめっちゃいいね。<笑>すごいかも。<笑>も俺にはできない。<笑>すご い, い, いかも。良かったよ。いいよマオちゃん。すごいいいかもしれない。<笑>ちょっと胸張っとくわ。<笑>うんあ。いいね。<笑>おいいねいいね。いいね<笑>今から何撃たれるんですか？今からポンってきます。<笑> <笑> ポ, ーポーンは大丈夫ですよね。<笑>ポーン。ポーン。私はなんかどっちかっていうと、ひらがな系のポーンなんで。私の効果もひら、ひらがなんですよ。なんか。ふわふわ。<笑>ふわも大丈夫だね<笑><笑>、はい。お願いします。はい。 いいですね。ありがとうございます。変<笑>態カメラマンち。あ。可<笑>愛 い, いね。可愛 い, い。本当可愛い。 いいね、うん、感想どうぞいっ か, っか<笑><笑>下手くそだぶばたきモー<笑>もうちゃんどういう狙いですかこれはもう砂に入れる勢いですね。何で打つんですか5、ね、ですおの平ぺったいやつ平べったいやつ<笑>平べったいこ いいね。うん。入ってない。うん。あの。じゃじ余裕なんじゃないですかこの勝負は。あの自滅してくれるタイプなんで。<笑>もうやだ。タイプ。<笑><笑><笑><笑><笑>なんか山田さんと喋ると。 絶対なんかヒットがある。<笑>なんか今日で山田さん嫌いになっちゃう。ありがとうございます。もう嫌われていいんです。ありがとうございます。ピンが見えません。 <笑>ちょっと待ってあっいいねなんかさー緑の周りになんかあるなんもないよ<笑><笑><笑>いいねーどうしていいね<笑> いうんなんなか手前に何かあるって言ってたのにいっぱいんかお砂があるんですけどいやあんなの見れてですあーなるほど<笑>あ何もないって言ったことによって強気で攻めれるってことですねはい思い込みが大切ってことですかやっぱり旗だけを見て打たないと、うん、なるほど<笑> ほ, う ほ, うほうほうほう旗をね ハハハハハハハハハハやってもうたうんエッチぐらいに止まりましたね Mm. Eat <clears throat> this, I need a thought. Hey, よっしいなよっし い, いここまでで何回でしょうかはいはい、はい、チェちゃんがはい九回はい伸ばしましたねいったなやらかしやなで、マオの方が十四回でもう<笑><笑>耐えたねえチェちゃんよりタイトル。まあもしかしたらまくるかもしれないんでマオちゃんが、うん、はいかもしれないんで楽しみに見てくださいはいはい じゃあ、後半…後半じゃないや最終ホール、お願いしますいい音聞こえました<笑>どんな音だった<笑><笑>はいはいっ<笑>あ、こちらですね<笑><笑>ありがとうございます あれあれ見えます？あれ私たちがキャンプするところ自芝生じゃない？ な, <笑>なるかわいい。<笑>かわいいね。なるかわいい。ま、<笑>行こう。行こうか。<笑>まああのグランピングもできるっていうなじもす ね, ももんね<笑><笑>す。紹介ができない。<笑> 気に外さないと砂入ります、ね。うん確かに。いい戻ってきて。来ないください。い や, いや仕事なんで<笑>。だって絶対喋りかけてくれるの。<笑> うん。さすがです。ありがとう。すごい。三番。三番です。すげーな。七十五くらいだったんで、五十二度で。すごい。もう、今日砂好きやな。す<笑>がかった。 すごいよ集集中中力力てうん。 いいねありがとうございます。ありがとうございまし た, うましたもう何言ってもいいですかうんもう自由もう自由いえー い, やいや<笑><笑>解放されたはいじゃあ前半お疲れ様でしたお疲れ様でし た, でしたえっ、ー、とカタカナ禁止ゲーム対決難しかった難しかった<笑><笑>早速ちょっと結果を、はい、ゆかちゃんの方からお願いしますはい、はい ちえちゃんが、はい。 9回変わらずあ変にああなるほどですねそのまま流れ通りという感じではい、はい、あの罰ゲームがオープニングで言ったんですけど、まあ、どこかでドッキリを仕掛けたいと思いますんで、はいはい、楽しみねいんいいや楽しみ、ね、<笑>いい<笑>どこでされるんやろはい<笑> ド, ドキだはい視聴者の皆さんもどこかでやりますんで、はい、ちょっと楽しみにしててください、はいはい、じゃあそんな感じで前半終わりたいと思います、はい、後半も お願いしますお願いしますバイバイ